未だにこういう人たちがいるということにちょっとびっくりしてしまいます。どうも、政治いろいろの学部です。連合ニュースが日本の大学生が日韓関係に関する本を出したというニュースを報じています。連合ニュースの記事を引用します。韓流ファンという日本の大学生たちが 韓国と日本の歴史問題を正面から取り上げる本、日韓のもやもやと大学生の私を出版した。一つ橋大の学部生と大学院生5人は、同大社会学部の加藤慶喜准教授のゼミ参加をきっかけに、日本の朝鮮半島植民地支配や、旧日本軍の慰安婦、徴用など歴史問題を取り扱う本を出した。著者たちは、 自身の経験を交えた本で、歴史をただの過去ではなく、現在の人権問題として考えている。連合ニュースは5人の著者のうち、熊野さん、朝倉さん、牛木さん、李さんと懇談会を開き、話を聞いた。以下は4人との一問一答。どのような趣旨で書いたのか。韓国文化が好きな人に、 日本と朝鮮半島の歴史を伝えたいという趣旨で書いた。今、K-POP が流行っているが、歴史のことはあまり話さない。K-POP ファンや韓国ドラマが好きな人にこそ歴史的事実を伝えたかった。この本を書いたきっかけは、昨年ゼミで自分たちも含めた歴史認識の問題を考えるようになった。植民地時代の日本人の朝鮮認識に関する本を読み、 現代と同じだという話をした。文化のみを消費して自分の加害性に向き合わないことの問題性をどうやったら分かりやすく伝えられるかと話し合った結果が本の出版だった。自分の場合は K-POP がきっかけで韓国、朝鮮半島に興味を持ち始めたが、韓国文化が流行っているのに歴史のことを言わないことにモヤモヤした。それこそ愛の不死着が流行っているが、 朝鮮半島の分断の話をしない。その中で、大学生、若者視点で入門書を作るのもいいのではないかという話が出た。普段から日本と韓国の関係に疑問を持っていたか。高校の時、日本史を選択していて好きな科目だった。当時、テレビのニュースでは日韓関係の悪化ということが報道されていた時期だった。なんで関係が悪化しているのか、 ということについて、日本史の授業だけではよくわからない状況にいた。加藤慶喜先生の授業を受け、勉強してから報道を見ると偏っていると思うようになった。しかし、高校の授業だけを聞いていてもわからない。最近、慰安婦や徴用校の裁判があったが、テレビのコメンテーターのコメントを見ていると植民地主義的だと感じる。若い人たちが韓国文化を通じて、 韓国に対する印象が良くなっていけば歴史の問題は解決するという話を聞く機会があったが、やはりそれは違うと思った。やはり皆歴史に向き合うべきではないかということがゼミに入るときや入門書を書くときの関心事だった。どういった人にこの本を読んでほしいか。韓国の文化が好きな人、K-POP や韓国ドラマが好きな人に読んでほしい。 文化だけでなく歴史を見てほしい。韓国では日本は喧嘩だという認識が広がっていると思う。だがその一方で、こういうふうに悩んでいて語ろうとしている人たちがいることを韓国人に伝えたいという思いがある。予約開始からツイッターで大きな反響を呼んだ。それまで Amazon の朝鮮半島エリアスタディ部門では歴史修正主義者らの著作が上位を占めていたが、 5月31日に1位となり、現在もトップ10に入っている。びっくりした。twitter で BTS のファンが、これずっと疑問に思っていたけど、なかなか言い出せなかったとツイートしているのを見て、言葉にすることは大事だと思った。若い世代を意識して作ったのだが、想定していなかった世代からも反応が大きかった。そういう人たちも同じように、もやもやをずっと抱えて生きてきたのだと思う。 現在、韓日関係は厳しい状況にある。慰安婦や徴用問題では、歴史修正主義者らの主張が社会に蔓延している。平和の少女像を展示する表現の不自由点にも必要な妨害行為が行われている。戦後最悪の日韓関係だと言われているが、根本的に日本人の歴史認識の悪化があると思う。戦後最悪なのは日本人の歴史認識だ。 その一方で、K-POP アーティストが人気を博し、報道されている韓日関係とズレが生じているようにも思えるが、このような現象をどのように考えるか。K-POP 好きな自分と日韓関係は関係なく、政治と文化は別だと考えてしまっている人が多いから、日韓関係は悪化しているけど、K-POP 好きは増えるという状況が起きてしまったと思う。もちろん、K-POP が悪いという話ではない。 文化を楽しみながらも、ただ消費するだけでなく、歴史に向き合うことは両立できる。それを目指していきたい。韓国に向けて伝えたいメッセージはあるか個人的には韓国の歴史認識は、韓国史に限られていると思っている。本書ではそれを超えて、朝鮮半島の歴史を書いている。韓国社会の中でも、韓国と日本だけでなく、朝鮮半島と日本という、 問題ににつついいいいてててて考えほほしし在日朝鮮人のことについて読んでみてしい韓国では在日朝鮮人について自分の問題、韓国の問題として捉えていない。とのことです。加藤慶喜というこの准教授ですが、調べてみると、朝鮮幼稚園保護者連絡会というホームページに寄稿を寄せ、以下のような意見を述べていますね。日本は植民地期にも、 朝鮮半島の教育機関を弾圧してきており、100年以上にわたって一貫して朝鮮の民族受主権を踏みにじってきたが、養保無償化からの除外も同じく日本が行ってきた民族受主権の否定の一貫であり、不当な差別だ。何を言ってるんでしょうね。これが准教授とは、一橋大学は曲がりなりにも国立大学です。日本という国から援助をもらっていながら、 嘘800を垂れ流してディスカウントジャパンに勤しむとは恥ずかしくないのでしょうか。加藤氏は日本は朝鮮半島の教育機関を弾圧してきておりと言っていますがそんな証拠は何一つありません。それどころか今のソウル大学の前身は慶常帝国大学といい紛れもない旧制帝大です。慶常帝国大学は日本としては6番目の帝国大学にあたります。 李氏朝鮮時代、朝鮮半島では一般人、特に女子を教育する機関はありませんでした。その結果、7割から8割の朝鮮人は読み書きができなかったと言われています。そもそも教育機関など存在していなかった朝鮮半島で、弾圧など一体どうやってやるというのでしょうか。全くもって意味不明です。朝鮮総督府は、 朝鮮一般市民に対する教育機関がないことに憂慮し、1911年に改正私立学校規則、1918年に初等規則を相次いで交付。その結果、初等学校への就学率は男子で 93%、女子で 70% 台りまで急上昇します。京城帝国大学においても、1937年には 70% と 30% だった 日本人学生と朝鮮人学生の比率が1942年には 60% と 40% にまで変化します。1942年といえば太平洋戦争真っ只中です。その時代、慶城帝国大学では10人中4人は朝鮮人学生だったのです。ちょっと調べれば誰でもわかるような事実を全く調べもせず、日本は朝鮮半島の教育機関を弾圧した。 とはね呆れて開いた口が塞が塞りませんこういう人たちの特徴として言えるのが、自分のみが正しいという思い込みが激しいことです。そして、その自分の正義が世界の正義であることを信じて疑わず、せっせと不況活動に勤しむことです。歴史的な事実にただひたすら目を背け、よく調べもしないで積水反射で日本が悪いと言い続けるという、一言で言えば、 みっともない人種がこういう人たちなわけですね。加藤氏のこのようなゼミに参加した結果、こういう本を書いてしまった大学生たちも幼稚と言わざるを得ませんね。戦後最悪の日韓関係だと言われるが、根本的に日本人の歴史認識の悪化があると思う。戦後最悪なのは日本人の歴史認識だという言葉など、その良い例です。日韓関係の悪化の原因を多角的にかつ、 深く考えれば、そもそも韓国が国際法を守らず、嘘ばっかりつくからであることは明白です。この人たちに、例えば、レーダー照射事件をどう思うかと聞いたらどんな答えが来るんでしょうね。聞いてみたいものです。嘘を垂れ流す加藤氏のような人物も問題ですが、その嘘にまんまと乗せられるこの大学生たちのような幼稚な人物もまた問題です。ですが、 彼らを説得する手段は残念ながらないでしょうね。彼らは自分の目が正しいと思い込んでおり、反対意見には耳を貸そうとしませんからね。我々が唯一取り得る手段としては、こういうノイジーマイノリティの人たちに対して丁寧な無視を続けるしかないのではないかと思われます。きしくも韓国に対する対応と同じということになりますね。ということで、今回の動画は以上になります。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも動画がありますので、ぜひご覧ください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。はい、ということで一言タイムなんですが、オリンピックが閉幕しましたね。日本は地元開催という有利な条件もあったのかもしれませんが、金メダル27個、銀メダル14個、 銅メダル17個と過去最高のメダルを獲得したそうですね日本人選手の活躍に今一度大きな拍手を送りたいと思いますさてオリンピックを見ていて感動する瞬間はやはり選手たちの頑張りかなって思うんですよね4年に一度のオリンピックにピークを合わせて最高のパフォーマンスを発揮できるように アスリートたちはすごく努力をしてきたんだと思います。その瞬間を私たちが見ることができるって、すごく興奮しますし、感動もすると思います。あと、選手たちの涙もいいですよね。嬉し涙、悔し涙、いろんな思いが駆け巡って流れる涙は最高に美しいと思います。個人的には、柔道をやっていたので、やっぱり柔道のシーンなのですが、大野将平選手がインタビューが終わった直後に、 井上康成監督と抱き合い、涙を流しているシーンなんて、とてもクールな大野選手からは想像できません。それほど日の丸、連覇の期待というプレッシャーと戦っていたんだなと思います。改めて日本人選手、世界のアスリートたちに大きな拍手を送りたいと思います。以上です。